皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。4月8日。バージョン 5.5 から、錬金石のお題は出にくくなったという話でしたが、普通に出てきましたね。というか、その下の赤い福引券10個のお題が、すごく気になります。10倍バトルだと100個になるんでしょうか参加券が貯まるまで楽しみに待ちたいと思います。妖精の国のイベントが始まっています。 今回のイベントは大変でした。一言で言うと、絵がうまいはぐれもん、という感じでした。いつものはぐれもんは絶対に許されませんが、ここまで絵が上手だと許してあげようかなと思えてきます。今回の妖精の国は、いつもと少し違うところがあります。ここでいつも気持ちよさそうにお風呂に入っていた、ボーンズさんがいないのです。という話をしようと思っていたのですが、クエストクリアする前はいたみたいですね。ということは、ですよ。